精一杯をやらさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではいきます。あか構え。海を仰ぎて。熊が駆けるか。街を眺めて。エミこぼす。 Yummy!、Yeah, e だってしま豚強楽は踊む晴れまくり神戸を食れて晴れの日神戸を包んて晴れの日踊と願いつも 最高の行き出し「西に来た男の目に問え私は勝つ鳥」「に聞けちゃう野菜」 「七色に光る我らの鏡に」「己に開く時代の始まり」「共に刻み着せる私」「鏡にこむし踏み出